温泉はどんなカメラを持って行って撮ってるのって聞かれることがあるので、はい。え、パナソニックのルミックス。じゃーん。はい。こちらが GH5 です。はい。皆さん、いい湯入ってますか温泉はずきです。さて、今日はですね、いつもと違った形でお送りしていきたいと思ってるんですけども、発表があります。<笑>発表かなあ、その前に、まず、えー、っと、皆さんによく、温泉はどんな カメラを持っっっっって撮っててて行撮るるるのの聞かれることがあるのでそちなみに今ですね、撮ってるのは、録画してるのは、普通の iPhone のカメラで撮ってます。そして最近の画質、最近って言っても今上がってるのが、まだ2018年とかの動画編集中なので、まだ上がってこないかもしれないんですけど、2019年の途中ぐらいから画質が急に良くなるのは、こちらダンはい え、パナソニックのルミックスの、えー、何ですかこれ、GF10 かなはい、です。こちらですね、すごくお手軽なミラーレスとなっていて、自動リボンとかつけても持ち運べるし、結構使い勝手がいいんですね。なので、こっちを2019年は結構使ったりしてました。なので、一旦ちょっと、今の iPhone からこっちの画質に交換しますね。カメラチェンジじゃん こちらが先ほど紹介した G.F. 店かなはいの画質ですどうですか変わりましたかに、えー、大きな。 リングライトを今つけて撮影しています。でですね、これはいいんですけど、結構なんか綺麗だし、美肌モードとかもあって、めちゃくちゃいいんですよ。なんですけど、欠点がありまして、外でこう動画撮ってたりすると、なんか、じじじじって音がするんですよ。で、いろいろなんか試したんですけど、まだその音がし続けたり、する時があったりするので、なので、あの、悩んでたところでした。ではですね、この GF10 ともう一個使ってるのが、私には欠かせないカメラですね。それは、はい、これ、もちろん、 GoPro です。これはちょっと古いんですけど、GoPro5 かなこれはですね、えー、水中も撮れるので、温泉の動画には欠かせないですね。お風呂の中まで撮ったりしてます。なので、結構濡れてもいいカメラとして使用するなこちゃんの GoPro。で、これはですね、こうなんかすごい、こんな風に持てて広がって、さらにここが、この、なんですか、こうやって、 はい。三脚が付けられるようになってるんですね。なので、すっごい便利なんですよ。この、この、なんていうかこの棒が、マジで便利。なので、自撮りするときはこう、プロ立ててやることも結構あります。だけど、まあ、そんな私が、ちょっと本気で、あの、やっていこうって思って、まあ、今までも本気だったんだけど、もっとさらに本気で、YouTube をやっていこうって思って、ちょっと、勇気を出して買った買い物があります。それはですね、じゃじゃーんはい。こちらが GH5 です。どうですか 画質、変わりましたかてかもう変わってなきゃ困るよね。はい。<笑>なんと、このカメラ、全部で30万ぐらいかかりました。はい、頑張りました。イェーイ。<笑>ということで、えっ、ー、と、あ、来る<笑>ええどうしたのええー、来ないの天の弱だねー。来るのそうなの愛 い, いで。 です。突然ですが、コマちゃんです。コマチ。はい、コマチトリミングしたのでめっちゃ可愛くなりました。GH5 で撮ったコマチ。 です。はい。で、ね、ちょっとまあ置いといて、そうで、なんで買えたかっていうと、まあ、温泉撮ってるのに画質がまず悪すぎる。で、さっきの GF10 だと、じじって言ったりとか、あのさっきみたいに、こう熱がこもったりとかいろいろあったので、ちょっとダメだなと思って買いました。で、いろんな YouTuber の人を見て研究して、すごい画質が綺麗だった。天ぶさんがめちゃめちゃ綺麗な画質で撮ってて、あ、もう天ぶさんになりたいって思って、これで同じカメラを買おうと思って調べて買いました。ちょっと天ぶさんには元がね、 違いすぎるんで、慣れないけど、でも、まあ、なるべく画質は近づけようという、せめてもの気持ちです。っていうことで、これからの動画は、GH5 で撮っていくので、もしかしたら、ちょっと、あの、画質が良くなっていくんじゃないかなと思います。あ、ちなみにですね、えー、今使っているレンズは、えー、単焦点の 15mm 買ってます。それはですね、もうちょっと近くで撮った時に、自分にピントがあって、後ろがボケるようになるようにしてます。もともとのレンズももちろん使っていくんですけど、単焦点も使って、ちょっといろんな凝った動画にしていこうと思ってます。はい。 ということで、えー、っと、なので、これからの動画は画質が上がるといいなっていう感じです。でもですね、まだあの、古い動画編集してるので、岡崎、<笑>もうちょっと先かなでも、まあ、ちょこちょこね、挟んでいこうと思うので、そちらの方も楽しみにしていてください。ということで今日は、温泉はずきの、ちょっと発表というよりプチ自慢でした。と<笑>いうことで、じゃあ、あ、チャンネル登録、いいね、待ってます。またねー。